みなさん、こんにちは。小木弁之です。今日はいじめハラスメント対策に効果がある1、2、3という話をしたいと思います。いじめやハラスメントにあったときに、どのようにすれば解決につながるのか、どういった対策が効果があるのか、そうした研究というのが様々にあります。そうしたものの中からポイントを3つ、しかも数字に絡めてまとめてみました。まずはその1、ファーストエイド。 いじめの相談を受けたりハラスメントの相談をされた場合にその被害者の方はとても傷ついていますでその方が傷つきから立ち直るあるいは傷つきからさまざま対応のモードに変えていくためにはファーストエイド つまり最初の処置というのが必要となってきます。怪我をした場合のファーストエイドであれば、例えば絆創膏膜であるとか、包帯膜であるとか、あるいはその骨が折れているのであれば、何か添え着をして、えー、そこにこうぐるぐると巻く。あるいはその心肺停止している方であれば、心肺の蘇生措置をする。こうした身体的なファーストエイドというのはとても多く知られているわけですね。心においてもファーストエイドというのはとても重要になるわけです。その相談し て, きてくれた方に対して、心理的な安全を提供する。 そしてその方にとってのシェルターになるシェルターというのは私はその方を攻撃しないよということを保証するような場所ということになるわけですいきなり一緒に相談しに行こう一緒に通報しようといっても心の安全が確保されてない状況ではそうした解決策に結びつくことは難しいだからこそ最初に相談された方はそれはとても大変だったねというような格好で適切に傾聴を行っていく耳を傾けるということをした上で心理的安全を提供しそしてどういったことが必要なのかということを話し合う そうしたことがとても重要になるこれがファーストエイドということになります2つ目2人目の離脱者という概念ですこれは様々な社会実験が行われる中で人は この人を攻撃しなさいということを権威がある人に命令されたりみんながその人を攻撃しているという状況下に置かれると自分も参加してしまうということが証明されています一方でそうした実験を行う際に桜の方を入れてその桜の方がこの実験はおかしいこの実験をやめるべきだということを主張したとしますでさらにもう一人の桜の桜を 仕込んでその方もまた私もそれに賛成だ、私もそこから離脱をする、そのようなことを表明した場合、その実験参加者である被験者が離脱する確率が一気に上がるということになるわけですね。 つまり誰かがその集団に対して異論を述べるでも1人だけだとあくまでは1人の変わった人が異論を述べてるだけかもしれないということになってしまうしかしそこに対して2人目の賛同者が出てくることによってなるほどこれはおかしいんだというようなある種の空気が湧いてくるつまり集団対個人ではなくて集団が2つ以上に分かれて意見が対立しているという状況を生むことによって不健全な行動がこの場で行われているかもしれないというアラートを鳴らすことができるわけですね そうなったときに何かどこかでいじめの問題が発生していた。それに対して自分はそれに参加しないということを表明することはとても大事なんですが、誰かがそれを表明したときに2人目の離脱者になるということがとても重要になるんですね。最初に言い出す勇気はないけれども、しかし誰かが勇気を持って言い出した場合には、自分はそれに乗っかっていく。そのこと自体がその集団の空気を大きく変えるというようなことになるわけです。 こうした集団間のコミュニケーションの空気を変える役割のことをスイッチャーというふうに言います。スイッチというのは、例えば線路が2つあった時にこっちの道に行こうとしている線路をスイッチングしてこっちに行かせるっていう、そうした意味合いの言葉ですよね。つまり、集団がどんどんどんどんいじめの方向に進もうとしているものに対してスイッチを入れることによって方向を変えていく。平和や安全な状況にこう変えていくというような、そうしたスイッチャーの役割というのがとても重要になる。 一人だけのスイッチングではなかなか集団モードが変わらなかったとしても、二人目の離脱者が出ることによって、ああ、いかんいかんというのを軌道修正されるということがあるんですね。これが二つ目、二人目の離脱者というような概念です。そして三つ目というのは、第三者の介入です。 第三者が集団のいじめに対して、あるいはハラスメントに対して介入すると、相当の割合でいじめというのは減少します。学校のいじめでも、学校のいじめについて、例えば生徒が相談をすると、7割近くはいじめが改善されるというデータがあります。いじめに関して、ハラスメントに関しては相談しても効果がないというような語りが多いですけれども、データ上は、やはり第三者に介入してもらうということはとても重要な意味を持つんですね。これはサイバーハラスメントであるとか、ヘイトスピーチなどにおいても同じです。で第三者とは誰か 学校などにおいて、職場などにおいて、第三者というのは、人事であったり、上司であったり、ローム管理であったり、先生であったり、校長だったり、いろんな大人であるとか、役割を持った人が第三者になるでしょう。だとすれば、ウェブ上の例えばヘイトスピーチなどはどうなるのか。この場合の第三者というのは、プラットフォーマーであったり、あるいは司法であったり、警察であったりというようなことになるわけですね。 で例えば、私たちはインターネットを使っている際に、知らず知らずのうちに、あるいは意識しながら、いろんなサイトの中での文体やモードというのを書き換えている、使い分けているということがあると思います。例えば、インスタグラムなどでは平和でピース風な写真だけを上げる。フェイスブックの中では友人たちと、まあ、あの、愚痴めいたものであるとか、ちょっとした日記のようなものを書く。でも、ツイッターだとちょっとか攻撃的になったり、あの、5チャンネルや2チャンネルなどの掲示板ですと、さらに路惑的になったりと。その 使うサービスによって人々は性格やキャラクターを変えていくということを自然としていますで、これはその世界の中でその書き込みの中でどういったモードで 人々が接するのかとということをそのサービス自体が相当程度規定しているわけですねその規定要因の一つというのが第三者の介入ということにもなりますつまり様々な投稿というものをネット上にしたときにそこに対してきっと削除要請をしても削除されないだろうあるいはペナルティを受けることがないだろうそうしたような予測が成り立つようなところでは人々はより攻撃性を増していくということになりますしかし周りの集団の人々が攻撃をあまり行っておらずしかも攻撃を行うと第三者の介入が来そうだなというような場面 例えばゲームの中のアカウントでヘイト的なことを投稿するとアカウント削除されてゲームができなくなるそうしたときような仕方でペナルティを公式のプラットフォームが与えてきて自分が不都合が生じそうだとい う, ふうに感じた場合には人々は攻撃を抑制するようなことがあるわけですねこうした第三者の介入というものがタイムリーにスムーズに行われるよという予測を与えるということこうしたようなこともとても重要になってくるわけですね で、いじめ対策ハラスメント対策ということで言うならば、自分対相手で解決できない問題であれば、信頼できる第三者に介入をしてもらうということが重要になります。その第三者は会社の上司かもしれない。でもそれが役に立たなかったら、会社の外部の人間、弁護士であったり、あるいはその労働監督基準書だったり、いろんなところに相談していくということが重要になる。社会の中ではしかし、まだまだこの第三者の役割は弱い。 状況というのがありますプラットフォーマーが介入してくれない通報しても対応してくれないそうしたものについては社会システムを改善していくことによって今よりさまざまなハラスメントやいじめが対策されやすい社会を作っていくということも重要になるわけですねこのようにいじめ対策のワン・ツー・スリーファーストエイド2人目の離脱者そして第三者の介入こうしたの観点がしっかりとそれぞれの教室であるとか職場などで働いているかどうかそうしたような観点からもチェックしてみてください